おはようございますなのだ。二日目の朝なのだ。昨日はテレビ塔に行ったり、ラーメン食べてたわね。それじゃあ、札幌駅に行くのだ。<音声>ということで北斗に乗っていくのだ。今回乗るのはキハみ181系ね。 この間の間月23日にララストランをしして引退した車両ねそれじゃあ出発なのだ朝6時ということもあってターミナルである札幌駅でも人が少ないまで、ね、そうなのだ名古屋の感覚でいたから札幌駅まで地下鉄で来ようと思っていたのだけど 地下鉄の始発が6時ってことを計画立てて出るときに気づいて驚いたのだ。名古屋の地下鉄は始発が5時半だものね。ちなみに大阪と東京は5時が始発だわ。やっぱり日が出る時間が本州とは違うから住んでる人の生活リズムとかも少し違うのかなと思ったのだ。この先この列車は千歳線に乗り入れてまずは新札幌にとまるのだ。南千歳までは前回と同じ道をたどるのね。 前回は外が暗かったからどんな景色が見られるのか楽しみだわその後は特急北斗の最速たち列車として知らない登り別、東屋を通過していくのだ登り別と東屋を通過する北斗はこの2号だけなのだもうすぐ自動放送が始まる頃かしらいらんから。 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます特急北斗2号函館行きです停車駅は新三郎南一郎苫小牧、富山湖東室伊達本です JR 北海道でおなじみの間も挨拶で始まる車内放送だったらね北海道に来たという感じがするアナウンスなのだジから函館まではやり 時間半かかるのだ昔は3時間を切るで下あったそうでその時も今乗っているこのキハ2 8 1系が使われていたわそうなのだこの形式はデビューから引退まで特急北斗として走ってきたのだしかも国内の自動車特急として最高速度である約3 0 k m 毎時。 走行したのだこの車両には振り子装置が搭載されていたから高速走行が可能だったのよねそれでも今年の10月23日のラストランを完全に引退して 261K に突入。 北海道からお客様にお知らせいたしますのはているからまだ2 0の時のものなのですそういうことなのだ旅行の計画を立てて一度引き続き発表されのをし150年を決めたからすごく驚いたしこれは乗りに行かなきゃって感じだしたのだちょうど今奥に住んでいる家電83件も同じタイミングで遺体が発表されていたので歴史は3月まで。 北海道の引退と廃線ラッシュが続くから記録したい人は早めに行った方が良さそうなのだ後半戦に入ってきたわねもうすぐ新札幌なのだ札幌市内で最後の停車駅なのだこの列車は苫小牧までは意外とこまめに停車していくのよねそれだけ重要な駅が多いのだこの新札幌は名前から予想がつくように札幌の副都心として 役割が大きいのだ例えばどんなことがあるのまず住宅地としてなのだ駅前にマンションスーパー病院公共施設がまとまって存在しているのだ新しく整備された年って感じで住みやすそうねそうなのだ実際に開発が始まったのが1975年と比較的新しいのだ谷福都心と呼ばれるゆえんとして交通機関で 今乗っている JR 以外にも市営地下鉄バスターミナルが新札幌駅に集結しているし札幌市内に行ける幹線国道や高速道路のインターチェンジもあるのだ本当にきれいに計画された街って感じね。さあ出発なのだここからは一気に森の中を走っている。 この南千歳駅からは千歳線空港支線気象線の3路線が復帰しているのだ空<音楽>だけでなく今日も航空の様相になっているので実は南千歳駅は空港の最寄りだったのだ今の空港が新千歳空港の実際からも分かると思う1958年にできた新しい空港なのだそれまであった空港が千歳空港を借り のだそしてその最寄り駅だったのが今の南千歳駅なのだそんなこともあって今でも南千歳駅には空港駅時代に作られたまなく戦況があるのだ列車は南千歳駅の次の停車駅である蒲小牧に着くところなのだ蒲小牧は北海道内で第4位の人口を誇るとして蒲小牧は太平洋に面していて札幌にも近いから。 船の出入りも多くて国内の港同士を結ぶ貨物の取り扱い量1位なのだ確かに苫小牧からは船がいろんなところに出ているわね旅客船でも八戸や仙台名古屋まで行く船もあるわねそうなのだこんなに船が多いのは苫小牧には王子製紙の苫小牧工場という紙を作る工場があったり石油の備蓄基地がある この駅からは今乗ってきた千歳線の他に室蘭本線と日高本線の3つが分岐しているのだやっぱりかなりの主要駅ね札幌から来る普通列車の多くはこの駅で折り返していくから乗り継ぎ駅として有名なのだ特急北斗はこの駅で千歳線から離れて室蘭本線に入っている ということでトマコマ機を発射するわ 室蘭市には室蘭駅と東室蘭駅の2つの大きな駅があるけど東室蘭駅の駅前の方が栄えているわね東室蘭駅に着くのだこの駅からは室蘭支線が復帰していくのだ札幌駅から続いてきた電閣間ともこの駅でお別れになるのだここから先はこの列車は非電閣間を通っていくわところでこの路線 年の5月に新型電車の7 3 7系が導入される予定なのだ電車だから札幌から室ロランまでの運用になるので今走っているキハ1 4 3系の置き換えをすると思うのだ最近の JR 北海道はキハ40が今目の前にいる h 1 0 0系で置き換えているからかなり合理化を進めているまでコロナが早い 岡駅なのだて、ま、もなくでもです見てもらってわかるとおり海にすごく近い駅で遠くに降りたら目の前が文湾のオシャンビューになっているのだ綺麗な海の景色が一望できるまでそして列車は。 車満でもやくもも北海道新幹線が安心したときに新幹線駅ができる町ねそれだけあってどちらも乗客が比較的多いのだ。 目の前にはもうすぐ廃車になるとされているキハ40が止まっているわね。箱館の近くは北海道新幹線で JR 北海道の管轄街になるからか新車の駅100系が導入されるという話はあまり聞かないのだ。キハ40に狙わなくても乗れる区間なのでここからは線路が2つに分岐していて箱館本線とす原市線に分かれているのだ。 は本線ののを通っていくのだ砂原支線はどこにつながっているの実はどちらも大沼という同じところにつながっているのだじゃあなんで視線があるのかしらそれは昔蒸気機関車が履歴だった頃蒸気機関車は勾配に弱かったからなるべく勾配が少なくなるように線路を敷いたのが砂原支線なのだそのあと列車が進化してきて勾配に強くなってきた時に砂原支線のままだ ということで、新しく敷かれたのが今走っている温泉なのだ。なるほどね。車両の進化によって路線も変えられているのね。なお5枚以上、持ちのお客様と裏が白い。リップや車掌からお求めになったリップを持つお客様は自動改札機を通れませんので、係りのいる通路を通りください。北海道新幹線綾子さん、綾瀬号は全席号。指定 を利 用, 用できる特急券をお持ちのお客様は、普通車の空いている席をご利用ください。座席の指定を受けたお客様のお部屋になったら席をお持ちください。新函館北斗駅が近づきましたら、改めてご案内いたしま す, もす。もうすぐ大沼公園なのだ。駅名にもなっている。大沼公園は国定公園で、公園の中には名前の由来となった。大沼と小沼があるわ。二つの沼は分かれているように思われるけど、実は繋がっている。のよ ま た, たま、た遊覧船もあるみたいだから機会があった行たたわね。右手側には再び周囲 16km の小沼天気が良い日にはその後方に高さ 1131m 駒ヶ岳をご覧いただくことができます列車の中からですとこの小沼を挟んで見る駒ヶ岳が最も駒ヶ岳が美しく見える場所と言われております進行方向右手側のお客様よろしければ窓の外をご覧になってお待ちください まもなく大沼公園、出口は左側、一番線到着です。こちら側の窓からは大沼が見えるのだ。大沼公園は駒窓の火山活動によってできた。大沼、小沼、そして列車からは見えない巡査沼の3つの湖が特徴的な公園だわ。箱館から近いこともあって、か多くの観光客が訪れているのだ。 Is Thank t h you. t h e t s in shut e h e driver said i a up. こだけの景色を見るためにデッキにやってきたのだ今日はかなり天気がいいからよく見えそうねあとは撮影センスだけなのだ 挨拶口を通れない場合がございます荷物から座席の周りで上がってましてもう一度お確かめください ございました。